ここだ<笑><笑>北だ天ジャンプ<笑> 世界の戦いから時が経っているのにここに一人で来るのはなんだか少し怖い気がしますか官兵のバカバカ弱気になってどうするんですか三国志の時代から当時たちに宿命を移してきたと言われる伝説の神器この流行を手に入れた今もう後戻りはできないのです私には。 果たさななければならフフフフフ愚か者にす。戦いはまだ終わってなどいない。